こんにちは、葵です。今日はパンとの相性が抜群のじゃがいものカントリー煮を作っていきましょう。まあ、名前はね、ちょっと難しいかもしれないんですけれども、とっても簡単に作れるケチャップ味のじゃがいもの煮物になります。保育園ではこのじゃがいものカントリー煮とパンの混搭の日はもう 100% 完食してみんな食べてくれますので、ぜひご家庭でも作ってみてください。それでは早速。 作っていきましょう葵の給食室今日は「じゃがいもの寒とりにって言ってねちょっと聞き慣れない言葉なんですけれども簡単に言うと洋風の肉じゃがです。 なので材料は基本的に肉じゃがと同じようになりますのでじゃがいもはメイクインを使います保育園ではたくさん煮込みますので煮崩れしにくいメイクインを使うことが多いですあとメイクインだと形がこうシュッとしてますので皮むきもしやすいので調理 の, その時間短縮の関係でもメイクインを選んでいますそれから豚もも肉です豚もも肉は脂身が少なくって低価格で購入しやすいので豚もも肉を使います と人参、玉ねぎと調味料はウスターソースとケチャップそれからコンソメとワサトこれで煮込んでいきます今日はウェブサイトの自動分量計算機の大人2人子供2人の分量で作っていきますでは野菜を切っていきましょう人参は今日は乱切りにしていきますのでまず子供用の乱切りは縦に4等分に小さく切っていきます そしたらくるくるねこの形だと回せませんので切り込み入れたら角度変えて切っていくという形でザクザクと乱切りにしていきます玉ねぎは芯を取り除いて玉ねぎは半分の長さの。 ちょっと厚めにこのまま切っていきますあの煮込んでしまえばかなり柔らかくなりますのでそんなに薄く切らなくて大丈夫です じゃがいもは大きさによるんですけど今日はねちっちゃめ使ってますのでこのまま半月で切っていきますかなり大きいメイクイーンでしたらこのまたさらに半分に切って一ち切りで切りますでじゃがいもは煮崩れてしまうのとそれからお子様でも噛み切りやすい食材になりますのでちょっと大きめに切りますこれぐらいのすごいちっちゃいのだともうこのまま切ります特に半月にもせず。 特に、ね、給食は本当に鍋の底の方が煮崩れて最後お子様に盛り付ける時に形なくなっちゃうと、ね、かわいそうなので<笑>あのしっかりと形残してあげられるように大きめに切ります。ままんんべんなくくねあ<笑>ああのの形あるものがいくようにしていますあでちょっと今喋れりながらとか間違えちゃったここじゃなくって。 じゃがいもは変色してしまいますのでそれを防ぐためにお水につけます。で漬けすぎも栄養素流れやすいのでだいたい5分ぐらい水につけたらこれをざるから開けて水気を切っておきましょう。 で豚もも肉はお肉屋さんで発注する時はだいたい1 2センチ幅でカットしてますのでご家庭でもそれぐらいにカットしてくださいそしたら材料を炒めてから煮込んでいきましょう今日はね油ではなくて無塩バターを使って炒めていきますで必ず塩分あるものだとしょっぱくなっちゃうので無塩バターを使いましょう今日はね洋風ですのでバターを使ってコクを出していきます 溶けて温まったらここに人参と玉ねぎを入れて炒めていきます今日はじゃがいものカントリーになんですけれども一旦ここで先に具材を炒めておくことで油でコーティングされて野菜のうまみがぎゅっと濃縮されますのですごく美味しくなりますさらに炒めておくと煮崩れ防止にもなりますのでたくさん特に作るっていう場合は一旦ここでしっかりと炒めるのがおすすめです でこのまま焦げないように玉ねぎが透き通るまで炒めていきましょうでここでずっと炒めておくと大変ですのでこうやってちょっと放置して焦げそうになったらまた炒めてっていうのを繰り返していきますずっと台所に立っておくのもね大変だと思いますので保育園でも他の作業をやりつつ炒めてっていうのをやってます大体この量だったら56分ぐらい炒めて人参と玉ねぎがしっかり 炒め、炒まってきたら豚 も, も肉をここに入れていきます今まで順調にしてたのに噛んでしまったここで<笑>一度が必ず1回は噛むというそしたらお肉は塊をほぐすようにしながら炒めていきましょう 豚肉にしっかり火が通って色が変わったらここにじゃがいもも加えて炒めていきましょうじゃがいもにもしっかりとバターをなじませてコーティングをしていきますここまではバターか油の違いかっていうぐらいで肉じゃがとね全く作り方は一緒ですじゃがいも入れて23分ぐらい炒めてしっかりとじゃがいもにもバターがなじんだら ここにお水を加えていきましょう。でお水は煮込んでいる間蒸発しちゃうので、まあ、そんなにあの分量はね気にしなくて、ちょっと多め、材料が少し浸かるっていうぐらいまで入れちゃって大丈夫です。そしたら沸騰するまで少し火を強めて待ちましょう。お水が沸騰したら、ここに先にお砂糖を入れて煮込んでいきましょう。 お砂糖は食材を柔らかくするっていう作用があるのとあと塩分よりも分子構造が大きいので先に分子構造の小さい塩分を入れてしまうと砂糖が入りにくくなっちゃうんですねなので先にお砂糖を入れて甘みとそれから野菜を柔らかくしてから最後に塩分を入れるっていうふうにすると煮物がすすごくく美味しくなります結構ねそういうこと知らないで先に塩分入れちゃってなかなか食材が柔らかくならないってこと 過去のね私ありましたので<笑>皆さんは気をつけてください、まあ、色々ね管理用紙になって学ぶことたくさんありましたね保育園で失敗もしつつで今日のは肉じゃがと違ってだし汁も使えませんししらたきとかもねここに入れたりしないので肉じゃがよりも簡単に作れておすすめです個人的にはねこのカントリーにも大好きなんですよ<笑>何でも大好きって言ってるんですけどこれもね子供たちにもすごい人気でした 洋風なのでこのカントレーに出す時は結構ご飯よりもパンで出すことが多かったですでお砂糖を混ぜ合わせたら落とし蓋して少し野菜が柔らかくなるまでこのまま煮込んでいきましょう煮込んでいる間は弱火で煮込みますあのたくさんに、ね、量があって大量調理とかだと中火でガーッと煮込みますけれどもこのご家庭用の量だったら弱火で煮込んでいきましょう今だいたい5分ぐらい煮込んでいます そしたら調味料を入れていくんですが、まあ、目安としてはだいたいじゃがいもにフォーク刺したときにスーッと中の方までしっかりと通るぐらいちょっと硬くても大丈夫ですしっかり中にあのフォークが刺さって割れれば大丈夫なのでここで調味料を入れていきましょうまずウスターソース入れていきますウススターソーソとそれからコンソメですコンソメとケチャップ入れていきましょう これをねあのたくさん水分を水分量を増やしてカントリースープっていうのをね作ってる保育園もあるんですよねうわーいい匂いだよすでに<笑>美味しそう<笑>これも大好きだから早く食べたい<笑>調味料が全部しっかり混ざったらまたここに落とし蓋をしてでこのウスターソースとケチャップがちょっとしょっぱいじゃないや、えー、っとウスターソースとケチャップがちょっと酸味がありますので お子さん、ね、酸っぱいと食べにくいのでもう少し煮込んでこの酸味を和らげていきましょうなんか名前のねカントリーにって聞いたりとかあの洋風の肉じゃがって聞くとなんか難しそうな料理って<笑>思うかもしれないんですけど本当にこれだけもう切って煮込むってだけなので本当にね簡単あっという間にできます今だいたい弱火で20分ぐらい煮込んでいます開けてみましょうオーブン美味しそう 私しか見えてないね<笑>美味しそう今ね20分って言いましたけど実際はもう少しね長く煮込んだ方がより美味しくなりますうわちょっとね下の方崩れちゃってるな優しく混ぜてこんな感じでしっかりとね染み込んで美味しくなりす美味しくなってますでて今なんか想像できちゃった<笑>しっかりね染み込んで美味しそうにできましたそしたら火を止めて で煮汁が少し残っている状態でこのまま冷ますと冷めていく間にも味が染み込みますのでこのまま冷ましますで冷めたらねまた提供する時に再沸騰させるとより味が染み込んで美味しくなりますのでそうやって食べてください<笑>早く食べたい<笑>「葵の給食室急速急速うれしいな」「追ってても綺麗になりました」 みんなそろってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきますいただきます<笑>個人的にこれすごい好きで保育園で勤めた時も実は家に帰っても同じように作ってました<笑>本当に大好きこれではお肉とじゃがいもを一緒にいただこううん 柔らか美味しいこのじゃがいもがすごいしっとりしてて形は残ってるんですけどもう箸ねスッと切れるし口に入れた瞬間にこのケチャップの味とか持ってすごい美味しい最初に砂糖を入れてしっかり煮込んだのと最後ケチャップを入れてその後酸味をねしっかりと飛ばしたのでこう酸っぱって感じよりもケチャップとかウスターソースの中に こじんまりと甘みが効いてくるっていうような味わいになってます。最後あのまちょっとね。すぐ食べないで<笑>少しあの煮汁に浸して時間置いておいたので、じゃがいもにしっかりと味が馴染んですっごい美味しくなってます。で、お子様はちょっとね。ボソッとしたものが食べにくいので、煮汁はちょっと残しといて、お子様用には上からね。少しかけて水分を多めにして出してあげるとすごく食べやすくなります。 この組み合わせとパンの給食のレシピが本当に子供たちよく食べてくれていたのでもうぜひ皆さんこの洋風の肉じゃがじゃがいものカントリーに作ってみてください本当に美味しい私も大好きです